質疑応答とあの意見交換なんですけれども、あの質問がですねまず来てるんですが、これ日産さんの方に、えー、来てるわですけども、IP アドレスとはいわゆるグローバル IP のことですかということなのですが、これはこれですね。あ、これはそうですね、クロスのほうですよね。配信。え、はいえっとグローバル IP アドレスのことです。であのおそらく、えー、多くのですね。 教育委員会さんの方ではコンテンツフィルターの中の設定として例えば Yahoo! キッズだとかですねそういう学校からアクセスしても良いものだけ登録するような形で運用されていると思うんですねその時に Yahoo! キッズであれば Yahoo! キッズのシステムの IP アドレスを登録するという形で登録するようなシステムが多くなっていますところが近年はそういうのクラウドがどんどん発達してきていて IP アドレスが、えーまあ、サーバーを運用しているとです、ね、動的に変わるようなものもあるんですねでその時にそのコンテンツフィルター側が、えー、その IP アドレスが変わりうるという、まあ、その事情をです、ねえー、まあ、吸収できないような種類のコンテンツフィルターというのがありましてそういう場合には、えー、IP アドレスが変わった瞬間にです、ねえー、ホワイトリストに入っていたにもかかわらずアクセスできなくなってしまうとい う, ということが反省してしまうということです。 よろ し, い し, よろしいします。あとあの。西澤さんと。工藤さんお二人ということで。かなり細かく<笑>あ。来てるんですもし、もし追加であれば、口頭でお願いします。はい。あの、え、はい、ご質問の方をまず読み上げさせていただきます。ナビゲーションのアクセシビリティに。アクセシビリティということを受けて。 保護者や教師が作る、EPUB を作るです、ね、プリントなど、さらには当事者が日記や作品、または作文を作るときのアクセシビリティについてはどのようにお考 え, 考えるか、また、えーと、サーバー登録というかね、アクセシビリティについてはどうかというご質問です。うん、はいで、えーと。私どもの方、 ですね、信濃県市としてはあの平成あ、今年度ですね、またすみません、年度と年、難しいですねあの、総務省の助成事業を受けまして、まあ、アクセシブルない株を、えーと、高校生を対象として今、実証実験をしてるんですが、まあ、こちらの方は、えー、と今とから、えー、来再来年度まで、3年計画でちょっと予定しているものがございまして。 ここであのまさに今ご質問していただいたようなことですね、えー、保護者や、えー、教師等がですね、自分で簡単にアクセスブルなイ f a b ブルコンテンツを作って、えー、利用していただけるというようなものを、えー、目指しております。ただあの、今年度はまだ初年度ということで、まだまだちょっとご紹介できる成果までは至ってないんですけど、またあの、えー、とこの研究会、 また継続するかと思いますので、えー、ぜひ来年度あたりですね、えー、成果の方をご紹介できるようにさせていただければというふうに思っております。以上です。えー、っと私の方からはですね、えー、っとどうしいいかなあどうぞ。 えー、とこれは EPUB ではないんですが Daisy、えー、の3ですね、えー、こちらのちょっと制作ツールで d a i s y ァームというのがございますでこちらの我々の方で、えー、確か5年ほど前だと思うんですが、えー、日本障害者リハビリテーション協会さんからご依頼いただきまして、えー、作ったツールですでこれを使いますと、えー、簡単にテキスト Daisy の、えー、データが作れますで特徴としては、えー ちょうどマークダウンと似たような文法になるんですが、えー、テキストファイルですね、ここは、えー、見出しですという場合は行の先頭にアスタリスクを入れていただくとかですね、まあ、そういう簡単な文法を使うことで、えー、要するに入力を簡単にしてですね、普通のテキストエリターを使って、えーまあえー、データを制作してでこのコンバーター自身にそのデータを入れてあげると、えー、EPUB のあすいません、えー、テキストデイジーのですね、デイジー3なんですけども データに変換できるというツールですでこれは意外とあのまだ世の中で使われてないので<笑>できれば<笑>皆さん<笑>やめていただければと思いますこれ無償のツールになってますのでですからあのテキストデイジ ー, ーの再生のソフトであればこれを使ってデータを作ってこれで再生するというような形での作りができますですから例えばテスト問題とかですねそういうものでもあの十分および効くと思ってます、まあ、あの中にに画画像像を入れたいとはちょっと特殊な画像の えーえー、表記を入れていただくとかですね、あるいはルミの付け方なんかもこれあの付けられるようにしてありますので、えー、あのー、使いいただければというふうふに思っています。ウィンドウス10は対応は？えー、っとこれを作った当時はまだ Windows8 が出たばっかりで、はい、えー、っと一応私の手元ではあのー、動かしたことがあるのでおそらく問題ないと思うんですが、あのー、そんな あまりこう O S のシステムに依存するような作りにはしてないので、おそらく大丈夫だと思います。はい、えっ、ー、とテキストにですね、えっ、ー、と本格的な HTML のようなタグを入れるのではなくて、例えば行頭にアスタリスク入れるとか、あの簡単な表記の入れ方です。で、あのこれは独自の Markdown、えー、とはちょっと別の、えー、あのー、表記の仕方なんですが、えー、それを使って、えー、まあ文章を作れば、まあ自動的にデイジー 変換できるというものです。でこれも、まあ、兄弟のもので、えー、もう一つですね、XHTML コンバーターがございます。これはあの、えー、マルチメディアデイジー制作するときに、えー、XHTML の、えー、ファイルを作るのがすごく大変なので、うんえー、同じあの文法でですね、えー、テキストファイルを作って、それを、えー、このコンバーターを使って、えー、変換して出来上がったものにあの後から音を入れて、えー、マルチメディアデイジーにすると。 いうような作り方ができるような政策、えー、ツールになってます。<笑>それからあとはえっ、ー、とサーバー側のアクセシビリティということでえっ、ー、と今回新システム新新しいあの提供システムを作る際にですね、えー、当事者の方がアクセスするということが十分あり得るということで、えー、例えば画面上のですね。 出てくる色合い、例えば白地に黒じゃなくてですね、黒地に白にしたいとか青地に黄色い文字がいいとかそういう色合いを変更できるようにしたいとかあるいはスクリーンリーダーを使ってですね、画面を読み上げながら使っている利用者の方にも問題なく利用できるようにそのよういう画面の読み上げを意識したような。あの フレームワークを使って実装してあります。ですからスクリーンリーダーでももちろん問題なく利用できるというような形になっています、はい。よろしいですか。ありがとうございました。一応紙でいただいたのはあの以上なんですがあのここから先はあのあのご自由にあのご質問でもご意見でも結構なんですが、あれマイクを駆動 サイパックへの質問、要望、制作ボランティアの会員さんから XHTML コンバータを利用しているがスパンタグが生成される仕様になっているこれを他の制作ソフトにかけると未柔にスパンタグがついてしまうこの点の改良を希望します全然届いてなかった<笑>もう ず, ずっとあのアップデートしないままに<笑>なってました<笑>はいありがとうございます 登壇者全員への質問都内で特別支援教育支援員をされている方から私自身は iPad でデイジー図書など活用して支援している周囲を見渡してみると残念ながらデイジーの知名度は低い全国的に見てどのような普及状況なのか知りたい合わせて元大学教員の方からの質問文科省の需要数調査の結果をどう分析するかまた このの調査ににる今後の展開や取り組みについてどう考えるか教育委員の部分はやはりまだまだ遅れているというふうに思いますであの周知については県を通して多分市町村に降りるんだと思うんですが県から行ってないように思われますそういうその連携がどのくらいされているかっていうことが分からないんですねだから それともう一つ教育委員会の問題としてもしその定時教科書を教育委員会の方で、まあ、配布するという形になった時にさっきもおっしゃったようにインフラがまだきちんとできていないというだからすごいそのインフラができているところがモデルになってそのモデルをあの皆さんに周知するといいのかなというふうに思うんですけれども。でそこの部分は、 あのもう一回言っていただいた方がいいかなと思いますアイフィルターの部分ですけど、だからそういう部分のその遅れっていうのを文科省はどのように感じてそういうインフラを進めるべきかっていうこともすごく必要だというふうに私は思っているんですが、やはり当事者の声が必要なんですね。支援者っていうのはやっぱりその当事者の声によって動くので、あの当事者の声があの本当に あの届けら れ, ればとい う, ふうに思っています。せっかくその無料であの提供してますしその部分をうまく活かしてさらにその国の保証に持っていきたいというふうに思っているのでその前のサンプルとして皆さんが使っていただければいいなというふうに思っております。えーと 需要数調査のことで私がちょっと数字をいじってみたのはあの4件ゼロって回答してるところなんですね全くゼロでその4件がそれぞれ現在何人ぐらい登録してデイジーを使ってるかということで、えー、もともと音声教材っていうのはデイジーのほかにビームっていうものと東大がやってるアクセスリーディングと。 全部合わせて音声教材っていうちょっと曖昧な形でそれを必要とする子どもの数っていうふうにあの調査してるんですねですからデイジーだけではないんですけどそれ以外も含めてゼロって4件回答しててでその4件の合計が100人以上すでにデイジー使ってるんですよねでこれはあの文科省にも言ったんですけれども教育委員会はゼロって言ってるけど実際にデイジー使ってる生徒だけで100人もいるよ だからこれ絶対漏れがあるのは歴然だとであの文科省の教科書課の立場もですねあの県別に統計を一応あの公表したのはあのそれぞれの都道府県教育委員会に奮起してもらいたいからだって言ってましたえつまりあの少なくしか回答してないとか何かおかしいじゃないのということはあの文科省としてもそういう、まあ、あの見解であるということで あの毎年やるという風に言ってますので、これから増えていくはずです。それから、あのまあ最近のあのえっ、ー、と大阪での状況をなんか、ちょっと久保さんから伺ったら大阪市だけで6000人ぐらいいいんじゃないかって。あの、えー、言ってるって言ね。その数はまだ出てきてないので、あのおそらく、えー、その市町村教育委員会単位でですね。本気になって。 調べ始めれば絶対に 3% 以上あの出てきておかしくないと思ですねそうしますとのは全国で 1,000 万人あの小中学生がいますから 3% で30万人なんですよねで1人当たりあの教科書の予算っていうのは 4,000 円なんですですから30万人の 4,000 円で12億円あの使えない教科書を無償給与しているということなのでその財源をあのどうする いうことそこを転換すればですね。おそらくできてしまうんですね。デイジーそれからあの毎年の予算の教科書の予算400億ちょっとですけれども決算を見ますと、だ大体10億円弱毎年余らせてますね。その余ったものがどこ行ってるのかっていうことが全然見えてこないんです。だから、それはあの省内で。 あのどっかやりくりして、まあ、門中に行っちゃってるのかもしれないし何かそのなんかあったところへ行ってるんだと思うんですよでやっぱりそれは変だと思うんですね何かそういうよそで調整するための財源に教科書が使われてるんだとしたら財源がないからデイジー政策を国が負担できないなんて言えないと思うんですねですからどう調べてもですねニーズはあるで財源もありそうだとしたらやっぱり国がやるしかないんじゃないか ということをそろそろ、あの全面に出していくしか、あのこの三十万人のニーズには応えられないだろうなと思います。あのインフラの面でですね、私は結構感じますのが、あのまあ、この実際にシステムを作るにあたってですね。 教育委員会さんのところ何件かお邪魔していろいろ現場の話を聞いたりとかあるいは小学校の現場に伺ってどういう状態なのかなというのを確認したりしていますでそこでかなりまだインフラが整っていないなというのを強く感じます例えばウィンドウズのパソコンを使われていて、えー、生徒がウィンドウズにログインするためにですねログインだけで5分かかるなというところもありますで実際に、えー そ の, その後このデイジー教科書の再生音システムを立ち上げるためにまた5分かかるので休み時間のうちにシステムをログインさせておいて途中でまたデイジーの、えー、再生プレイヤーのデイジーポッドを立ち上げてそれで授業時間になったらようやく立ち上がっているよというような、えー、すごくこうインフラが細 い, 細い回線で、えー、インターネットにつながっていたりとかですね。 あるいは、えー、中にはですね、えー、これ参観部らしいんですけれどもインターネットに全然つながっていない小学校がありますよという、ね、そういう話なんかも伺っていますですからそういったところにはインターネットを通じてデータを配信するというシナリオ自体も成り立たないので、えー、別の手段を考えなければいけないなというふうに思っています、まあ、あと、あのー、私はですねあのデイジーボットではなくてこの、えー、ボイスオブデイジーの方の えー、製品の出展のためにですね、えー、ちょっといくつか地方の展示会とかにも出展したりしてるんですが特に東北の展示会では、えー、レイジーの知名度が非常に低いです例えば、えー、仙台で開かれた、あのーまあ、福祉基地のです、ね、展示会で、えー、ボルソブ・デイジーの。 展示をしたところですね。デイジーというのをご存知だった方はほとんどいなくてですね、無数に来られた方は初めてデイジーというのを知りましたというような方ばっかりですね。ですから、特に東北に関してはデイジーの知名度を上げていくという活動が、まあ、地道な活動になると思うんですが、非常に大事だろうなというふうに考えています。 時間が迫っているんだで教育委員会の事例ということで私上田市なんですが上田市の教育委員会さんが教育委員会として ID とパスワードをです、ね、取得したということに対して現場の先生のご意見聞くと「あよかった実は申請が大変でどうしようかと思ってました」っていう先生が結構いらっしゃってあの学校によってはですねなんて学校共通のメールアドレスがあるけど個人にはないとかですね いろいろまだあの申請については、えー、課題があるというふうな認識を改めてしています。あとは、あの、人数の会議ですね。えっ、ー、と、長野県はですね、あの、デイジー利用者数では一二を争う全国のトップなんですけど。今回の需要中、需要数調査では、実績の半分ぐらいしかなくて、非常に残念です。ですね、なので、今日も一回、その満タンまで行ってないので、ちょっと。ね 教育さんに、お願いし、お願いする時なんですけど。ちゃんとした需要ツー、G. O. の調査ができるように。我々も、まあ、何を考えるか、別にして。<笑>はい。すごく危機感を落ちました。はい。以上です。<笑>ギャップですよね。はい。<笑>西沢市、品濃県市への質問と意見、元資格特別支援学校、聴覚特別支援学校教員の方から質問。 プレゼンで紹介していたデイジーコンテンツでは、分かち書きが使われていなかった。これには何か理由はあるのか意見。ウェブでは、テキストデータから分かち書きに自動変換するサイトなどあるようだ。しかし、学校教育での分かち書きは、橋本文法によっていて、実は根拠があまりしっかりしたものではない。したがって完全自動化するには困難があり。 最終的にには人力に頼らざるを得ないと思う政策側で私が気にできるんですけど、非常に多大な能力がかかるということで、私どもの考えとしては、再生アプリの方がもう少しインテリジェントになって、使う人のニーズに合ったえ動機範囲の長さを調整できることを目指したいなというふうに回答いたしました。はい 登壇者全員への質問図書館関係者で展示ユーザーの方から河村氏の指摘にあったナビゲーションの重要性や教科書バリアフリー法の欠陥などに関連し制度設計する立場アプリリーダー設計者の立場コンテンツ制作者の立場などから以下のような問題についてどう考えるか伺いたい1特に小学校低学年の教科書などでは視覚に訴えるデザインが多くなっていて レイアウトや色使いいいなど極めてて凝った作りであるると聞いている2このような教科書のアクセシビリティを確保していく責任は一義的には出版社側にあるとは思うがデジタルコンテンツ制作者コンテンツのリーダー制作者などの立場からどこで切り分けて解決していくべきと考えるかコストを莫大にかければ実現可能かもしれないがそうとも言えないだろう 教科書の場合と一般 の, あの図書の場合とで違うと思うんですけど教科書の場合はあの要するに教育過程が決まってて盛り込まなければいけないことっていうのがもう決まっちゃってるわけですねそれであの各社がそこで競うということなのであの一時そのフルカラーじゃなくてあのな何色かに限定しましょうとかっていうふうに各社で申し合わせたら 小鳥から談合だっていうのがあって<笑>全然その後は各社また元の木阿弥で競合になったっていう話も聞いてるんですけれども要はその読めるように作るという配慮は一切ない全部をとにかく限られたページ数の中に盛り込むということがあの検定の中でもそれで良しとされてる。 要するに入っていればそれでよしであのそれちゃんと読めないじゃないかっていうのは全然検定要素になってないというところがあのアクセシビリティから見ると問題なんだと思いますつまりきちんとあの頭からあのどういう順番で読むかということが決まってないと EPUB としては失格なわけですよねでテキストブロックでありながら読む順番が決まってないものがあちこちに島があのたくさんあったまま あのそれが検定済み教科書として流れ出てしまうっていう仕組みを変えないことには、えー、手も足も出ないんじゃないかというのがあの最大の問題だというふうに思いますで1回だけ教科書課長が確かチラっと言ったんですが、えー、そのうちあの検定にも、えー、アクセシビリティへの配慮が入るかもしれない いう、あの、ことを、あの、東北で、講演したときに、ちらっと言ってた、ように記憶しています。あの、そうあってほしいというふうに思います。えー、っと、どこまでが、その、コンテンツにして、どこまでが、再生ビューワーで、やるかっていうのは。まあ、あの、やっぱり、最初の一、すべてに、その、なん、なん、あれ、ユニバーサル的なものは、コンテンツであるべきだろうし。 ここからいろんなニーズに合わせて再生品までやるということでたくさんの方が使えるというふうには思うんですがただここの部分でどれだけニーズを満たしてあげるという部分がというふうにあのやはりそのコンテンツからその直接いくつあの修正をしなきゃいけないのではないかなというふうに思います。それで あ, の、えーえー、とある先生が言ったのは 要するに紙と同じようにデジタルを作ってほしいっていうことを言われた方がいるんですね。とと見たきに同じものがある で, でも逆に言うとそのアクセスビリティはどうなのかっていうとその全部あるということが何ていうんですかど こ, どこから読んでいいかうとさっきおっしゃってましたけれどもわからないっていう状態にあるんでやはりそのあの出版会社としては何をこうそ1ページの中で一ページの中で あの順番はどうなっているのかとかとそういった意味での出版会社との連携がないと本当にあのあの実際あのネットワークでやるときにとても困ることだなというふうに思いますただ人によってはあの簡単に何て言うんですかねあの順番にあの 読, む<笑>読む順番というのを決めてそれでそ の, あのデイジのコンテンツを作るっていうのがすごく 分かりやすいいいう子もいるのでだからそれぞれニーズは違うと思うんですけどやっぱりでもアクセスブルで分かりやすいっていうのはすごく考えなきゃいけないんじゃないかと思うしそこの部分がどういうふうに検 定, にあ の, あ の, 検定の中であの位置づけられていくかっていうのはやはりそのあの今必要な人たちの声が ななとと言っていいいるようううですす。けど、必要じゃないかなというふうに思います、えー、あの例えば ebub のです、ね、デジタル教科書の、まあ、サンプル版みたいなものを各教科書を会社さんが作られていますがそれをあの再生してみるとです、ねえー、例えば音を出すような機能確かにあったりするんですね音声で読み上げてくれるような機能があるんですけれどもそこにたどり着くまでの間何も音が出ないとか。 あるいはそこにたどり着くまでの操作がアクセシブルでないといった場合にじゃあどうやって音を出していただくんですかといったときにそれは補助の人がやってもらうんだというような説明なんですねそれだったらあの生徒が自分自身で1人で使えないんじゃないかといううに思いますですから、えー、そういうところも含めた意味でのいわゆるナビゲーションのところですねこれをもっと教科書会社に強く意識していただいて制作していただく必要があるかなと思います もう一つあの教科書のそもそもも紙の教科書の作りの問題もあると思うんですねあの例えば私の娘の教科書まん見るとあのどういう順番で読んだらいいのかさっぱりわからないような教科書があるんですよで音声で読む場合にはどうしてもこれを一筆書きの形にして読み上げていく必要があるんですが教科書を見た時にどこからどういう順番で読んだらいいか解雇検とがつかないような書き方をした場合に、これはあのデイジー化する時に制作団体さんも あ、ま、となんか書いて書き虫なってる、<笑>考えられてるんだと思うんですけれども、そこはやっぱりあの出版社の側が、あの出版社がイーパブ化、あのメディアオーバーレイズを含めてですね、イーパブ化をするということで、そういうような紙面の作り方というのはアクセシフリーでないよということをしっかり認識していただく必要があると思うんですね。ですからそこもそういうあのお金の意味だけではなくてですね、コンテンツ制作のあの場面で。 最初からアクセシブルを意識して作っていただく必要があるんだろうなというう思っています。まこれがあのえー、コンテンツの意味です。もう一つ、私が感じているのは、えー、これプレイヤー側の責任としてですね、えー、再生するときにえー、まあ、いわゆるナビゲーションをうまく今までの単 純, 単純に一筆書きで読むのではなくて、それ以外の読み方っていうのがあるとかも感じています。例えば、えー 単純なテーブルを考 え, 表を考えていただけるといいんですけども、表を右から順番にこう読み上げてるだけじゃあこれあの、左から順番に読み上げるだけだと、おそらく、えー、どういう表になってるかなっていうのは、完全に把握するのは難しいと思うんですね。これはあの例えばあのパソコンであれば上下左右のキーボードがありますから、それを利用して表の中を行き来しながら読んでみるとかですね。 タブレットであればするようなスワイプかなんかを利用して順繰りに読み上げさせるとか何かしらこうナビゲーションのところでうまく工夫をすることでもっとこう単に一直線に一筆書きで読む以外にですね読みっというのも提示するともっと理解度が深まるそういうようなリーダー側の再生プレイヤー側の工夫というのも必要だと思いますあと最近あの海外ででは音を使ってですね声で えー、パソコンに命令をするとかあるいは、えー、画面を持たないあのマイクだけの機械っいったんですかねそういうものが、えー、たくさん出てきてますですから音声認識の方の部分っていうのはアクセシビリティでまだまだ開拓の余地があると思ってますので、えー、例えば iPad に向かってどこどこ開けとかそういうことをあのしゃべればやってくれるよというようなインターネットこれは相当あの特に低学年の生徒さんなんかとあの試、ま、でこう。 iPad を触っていると、あのー、自分の宿題をですね iPad に向かって「300-42 はいくつ?」っていう<笑><笑>あのちょっと詩に答えてくれるのでそれをあのこう動画に書いてるの見たことあるんですけど<笑>かなりそういうあの応用力っていうんですかね、あのー、そういう機械に馴染む。 あの部、ー、分っていうのは、我々大人よりもっと重要なんだと思うので。声でインターフェースを取るなんていうことをちゃんと押してあげれば、すぐ使いこなしてもらえると思うんですね。まあ、そこら辺がこれからの課題だと思います。はい、ちょっと違う。はい、あのー、<笑>もう一言はい、あのー。そうですね、政策の方では、ええー、政策者のボランティアのさんが順番を考える。っていうことに関してですね。えー 教科書会社やってよって言ってものがなか進まないと思いますのでそれをアシストできるような機能っていうのをですね今後制作していただしゃる体の皆様がより作りやすくなるように、うん、やっていきたいと思っていますそれから再生アプリの方はですね先ほどちょっと分かちの話が出ましたけど、うん、個別の人生の対応っていうのは再生の方でやってまあ制作の方の格好へ過度な負担をかけないようないい役割分担を目指していきたいと思っています以上です えっと、話題も尽きないんですが、あのここは5時に完全に出ろとっていうことになりますの、ね、で、<笑>あと5分しかありませんで、まとめと一応入れてあるんですがあの、私があえてまとめるまでもないと思うんですが、あの以前ですねあの、民主党政権時代ですかね、突然メールが来て、なんか、ピさんからですねで、テーマは何だったら、紙の教科書が、紙教科書ですね、自身が。 アクセスしにくいから、また、あ、私に意見を求めるとか、そういう経緯は分からなかったんですけど、ね、要は海外の、多分アメリカの教科書だったと思うんですけども、文字があって、図があって、文字があって、図があって、非常に分かりやすいと、しかるに日本の教科書はっていうね、話でされたんですけど、国立、あの根が深いところにあると思いますので、できればあの次回もですね、 やっていいきたいと思うんですが顔声でやるとちょっと遠いぞっていう意見もあんで、思ってないんですけども、えー、またあの、たぶの1年後ぐらいになると思うんですが、ちょっと確約はできないんですけれども、広、え、告、ー、期待ということで、えー、まとめになっていませんが、以上です。<笑>